はいこんにちはサムですこんにちはリチャーです今日はバレンタインのためにあるものを買ってきましたはいイエー イ, イ, エーイ僕たちが大好きなケーキねはい毎年ね食べてますよ毎年っていうか年がら年中食べてる<笑>これ は, れはまあこれ見たらわかると思うんですけどねはいじゃあとりあえず皆さんに教えましょうじゃじゃじゃーん これ本当はね。5。6時間ぐらい常温で解凍して食べた方が美味しいんだけど、自分たちあのアイスっぽいのが好きなのね。うんうん、ちょっと固めのそうそうそう凍ってる感じ、はい。これです。はい、チョコレート味、はい。ちょっと固めのやつを食べようかなと思ってます。この味はチョコですね。チョコはね。初めてかも。うん、そうそう。 いつも普通のチーズ味のやつはいお、チョコレートダブルって書いてるすごいすごいそうわお、こんな感じよ、はい、で切るとねこんな感じはいいやーーリチャード食べさせないこれ自分で食べるわこっちの制服ですずっしりよわお、ずっしりはいねえ する。食べますか。はい。じゃいつも半分に来てもらってますので、うん。じゃあお願いします。どのくらい食べるリチャード。半分です。ええー。半分ってどのくらいかわからんない。シャラ<笑>これが半分かな。食べ食べるのは半分これ。叩くからね。これこれ。叩くからね。これ。 切るよ、うん。あ、硬さちょうどいいかもよ。本当。うん。半分に切れた。はい。はあ、わお。綺麗だね。きれよ。皆さんにお見せしましょう。とりあえず全部切ってから。うん。ちょっとね、危険な感じがするから。うん。後で ね, ね、食べながら。うん。うん。あるたいで、かんけど。 という質問、うん、ちょっと答えてみたいと思います は, ーいはいはいじゃあいただきましょうはいじゃあいただきますいただきますおちょっとかい方うんうんおいしいあっおいしい濃厚、うん あ、これチーズが好きな人だったら絶対好きだよねこれ。うん。うん。ケーキっていうかチーズアイスチーズケーキアイスかな。あ、そんな感じだね。で完全に溶けたらケーキだねこれ。うん。食べてあげるよ。殺すよ。殺すよ。<笑>すよはい、<笑>食べてあげるよ。いいです。 <笑>じゃあ次はいやー質問が怖い質問コーナーごね質問たくさんあります、はい、一番印象深いデートはどんな感じだった一番印象深いデート、うん、やっぱりリチャードが、うん、初めて岡山に来てそのリチャードが 日本にいる滞在中にあちこち行ってた旅 行, 旅行じゃないけど、うんうんうん、その恋一1週間が一番印象深いかな宮島行って鳥取先を行ってうん僕も同じ答え実は、ね、マジ<笑><そう><笑>だってだってね付き合った最初ねやっぱり一番幸せじゃないうんそうだね、はい、二人 のことを、お互いにそんなにからないし、うん、あと遊びに行くのも楽しいし、うん、でそのその時のデートね一番楽しいって感じでした、うん。そうだね、毎日毎日とか言ってたもんね。ね、そうそうそう。まずうちにいることってなかったからね。そうだね。うん。うんうんうん、はい。初めてキスをした時の気持ちは？ えーと、これは誰と死にたい<笑><笑>リチャードとね<笑>また、早く答えろどんな気持ち、うん、どんな気持ちなんかねどう答えたらいいんだろう心が温かい感じ、うん、心が温まる感じ、そんな感じかな、うんうん うん僕は幸せな感じ<笑>普通な答えなんですけど<笑>でそんなね変わった答えってないでしょねっ<笑>でもまあ例えばこうあったかいとか柔らかいとかレモンの味とか<笑>まあレモンなしってまずないと思うけどねシェリーの味でしたうわあ<笑>すげえな <笑>あった日あった最初の日の夜のキス一番印象深くだと思います深く残ってると思いますサム<笑>ねすごい欲不満な感じ<笑>どこまで言う<笑><笑>全然欲不満じゃないですよ<笑>はい あなたは S?M? 僕、うん、M? 先に答えるんですか、はい<笑>うん<咳>最初は M の方好きだったんですけど<笑>うわリアル<笑>なんかどうされるかわかんないから<笑>その期待もすごく楽しくてなんていうか皆さん想像できますか あ、次何が来るか分からないああドキドキっていう感じ<笑>経験僕は経験この人は初恋ですから本当にいっぱい教わりましたので<笑>あなんかすごいリアルでリアル<笑>なんかは恥ずかしいわー<笑>あ い, いえそこつまり付き合い方についてはいはい、うん そ う, うまくまとめたねここそう純粋ですからえ純粋じゃないよ全部はいありがとうございます、はい、で付き合えば付き合えうるほどもうだんだんだん愛し方について分かるようになってたぶ ん, ん S になっていってるかもしれない<笑>、うんうん、あれさんはどうぞでも自分はね基本的に M かもしれないうん なんてそう思われますか。うーん。M の方が楽。<笑>恋人は甘。うんうん 甘, えうん、甘えん坊。それともツンデレですか。甘、う、えん坊、ツンデレ、僕が。甘えん坊、それともツンデレですか。どちらも当てはまらないような気がする。うん、じゃ。 結局、ですか真面目真面目<笑>真面目かななんだろうツ、うん、ンデレでもないしね素直かな素直何でもあい い, いい意味では素直な人、うん、かなありがとうございますサム、うん、サム は, サムは たのは意外と。え、意外と。うん。悩むな<笑>。<笑>ツンデレだと思います。え、ツンデレかな、ツンデレだと思います。はい、じゃあ、次僕の質問、うんうん。恋人の好きな体のパーツは。好きな体のパーツ。うん。 何見てんの？何見てる？<笑>好きな体のパーツでしょ。<笑>はい。何見てる？体見てる。<笑>何垂れてんの？何 ？C って言えばお尻かな？は、え、い、ー、初耳。だって意外と引き締まってるじゃん、お尻。垂れてもないし。 おー初耳<笑>本当に出てまー、あ お, うん、お尻フェチだったの知りませんでしたうんお尻フェチマジでどんなお尻好きですか引き締まったお尻<笑>自分が引き締まってないから垂れてるからうんだからなんて言うんだろう<笑>フェチっていうより憧れが強いかもへえ、ね、だからヒップアップしたいのう ん, うんうん 食べ物方の好きなパーツ、もう絶対ないと思うわ。<笑>そういうこと言う、言う言うんだったら、うん、つまりツンデレだと思うよ。<笑>これ、これがツンデレなの?そ。そわ、かんねえ。た、多分ね、あ、早く早く教えて、っていう気持ちなのに。で、でも、言う、言うときに、あ、別に、とか、気にしないとか。こういうのは、ちょっとツンデレのイメージじゃない?。 実は知 り, たいでしょあ知りたいことは知りたいよでしょ。うんそれからいや知りたいけどいや自分自分でさこんな自信とかないからさ体のパーツで う, ーんう ん, う, ーんうんうんどこでしょうピー今日ー<笑><笑>はそのそこ以外の そ, そこ以外そうそうそ う, いやう今日はどうした暴走するなよ<笑> <笑>サムの体好きなパーツ胸だと思う胸多分昔なんか中トとかやったことある、うんうんうん、サムの胸結構大きいそうそうみんなにね よ, よく言われるの、うん、脅威だけね、無駄にでかいの<笑><笑>僕は胸が大きい人が好きです、うん、結構安心感ある。 あそう、うんじゃあ2人の思考とかは似てたりするの思考ううん、うん、そうですね僕たちえっ 似, 似てたりっていうか似てくるね一緒にいるとそうだねでももともと最初はチートコースター好きっていうのはあるんじゃない かああジェットコースターね絶叫系の乗り物ねそうそうそう遊園地大好きそこが共通でしたまあ今もそうですけど、うん、ね今もだけどあまりにも激しい乗り物は無理だよねリチャードは。 あ、こう回る系ちょっと頭回りすぎて、目が回るから回らない回らない。ない目まゆで結構き弱<笑>はき気。それは最初からある。でもこうチェットコースターこうこういう風に 乗, 乗るのは大好きです。でも回るのは無理、本当に無理。うん、回るの大好きなんだけどね一緒に乗ってくれないの。ね、それは無理。<笑>すぐ。<笑><笑>ち<ょう><笑> い<笑>他に何か同じ思考えー、っとねああそれは僕もそう気づきましたよもう最初の頃って自分肉しか食べなかったもんねほぼ、うんうんうんうん、で気が付いたらリチャードと同じように野菜をよく食べるようになって。 で、野菜も好きになってきたかな。こ、うん、れ本当に意外でした。うん、まあ、本当に野菜食べなかったもんね、あんまり。うん。サム、お菓子ばっかり食べるから。<笑>お菓子か、お菓子か肉だよね。そう。魚もあまり食べなかったね。魚系。日本の方だったら、ほとんど魚好きだから。ね。だから、サム。 台湾にいた頃ってほぼ魚、うん、ごめん、目がすごく痒くて、ごめんなさい気にどうした<笑>もう一回はい、魚、うん、魚も好きでした、うん、へえ。それじゃあ、最後に恋人への愛を伝えてねこんな感じかなうんこれからもよろしくお願いします 同じくこれからもよろしくお願いします。<笑><笑>こんな感じかな、はい。そうだね。はい。じゃあ多分今日はたくさんこう昔 Q&A っていう動画も作ったんですけど、今日答えた質問ね、うんまあ、前と違っていろいろ違ってね。うん、それなりそれなりに楽しいなと思いました。まあ、ちょっと大人の会話も挟みつつ。 そうそうそう楽しかったです、うん、はいじゃあ楽しかったはは<笑>楽しかった楽しくなかった楽しかったです<笑>何になります泣きま す, 泣きます<笑>はい、うん、じゃあ皆さんもなんかえっ、ー、と幸せになりますように僕たちね、うん、おのりいや お, お祈りしております んこう笑顔で笑って過ごしてくれたらねはい、はい、本当にいいよねはいそう、うん、でで 僕, 僕たちはなこれスイーツと一緒に食べることだけで幸せだと思っていますねおっ溶けてきてるよじゃあ食べましょうあうんさっきとまた食感が変わってるうんうんうんあいいね あ、美味しいねうん。あ、もう、このね、チーズの香りが大好き、クリームチーズうん、うん、濃厚はいで今日の動画は、この辺ではいまあ、この動画がよろしければ、いいねとチャンネル登録よろしくお願いしますよろしくお願いしますそれから、コメントとシェアもよろしくお願いしますはい、お願いしますはいうんゃあじゃあ また次の動画<笑>。はい。とライブでお会いしましょう。はい、またお会いしましょう、はい。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ、またね。